うおうおう、かっけえめちゃくちゃかっけえはいどうも皆さんこんにちはのいちですというわけで、えー、本日はですね皆様になんと嬉しいお知らせがありますよということで発表させていただこうかなと思うんですけども、えー、この度ですね鬼滅の刃刀鍛冶の里編についてのねまあ今日動画なんですけどもあのなんとですね2022年7月の 17日にですね、なんと、私のチャンネルにて、アニメーションをアップロードさせていただこうかなと思っております。刀鍛冶の里編のですよ。はい、やばくないですか まあ、でも、あの、公式ではないんですよ<笑>。ファンメイドではあるんですが、はい。なんとですね、ちょっと今からね、概要を説明していきますが、はい。あの、有名なですね、N アニメチャンネルさんと今回僕がねえ、コラボさせていただくことが決定いたしました。でですね、7月の17日に、私のチャンネル12時ですかね。まあ、昼の12時に、刀鍛冶の里編の僕が編集したものを、え、アップロードさせていただこうかなと思っております。いやー、これはですね、なかなか嬉しいですね。はい。まあ まあ、で、この方ね、あの、どういったね、アニメーションをアップロードされているのかということで、まあちょっと、まあ一緒にね、見ていきたいなと思うんですけど、まあちょっと、N アニメさんの動画ちょっとお借りしますね。じゃあまあ、無限上編のアニメーションちょっと見てみようか。あの、刀鍛冶のセット編はアップロードするから、無限上編これ見ていこうかなと思うんですけど、いきますね。どどん。すごいよね。<笑>すごいよね。 ああいややっぱクオリティがね高いんですよこれあの1、ー、人で作られてますからね1人でこのクオリティをねアップロードしてるんですよそのやっぱ公式のアニメーションに比 べ, 比べれば全然やっぱすごくないって言っちゃあれですけどでも1人でこれ作ってるって考えるとめちゃくちゃすごくないですかやばいよねうん すごいよねクオリティが高くてマジでびっくりするんですけどお忍しのぶさん無限上編も楽しみだねうおーかっけえめちゃくちゃかっけーおーえおいえちょっとマジでやばいね クオリティやばいねこれ初めて見たんですけど僕無限上編はお ほ, ほすげえクオリティ高っわおやべえなマジではは<笑>いやこれマジででも楽しみだね無限上編もねやばっ うわすげえ。ということでねまあ、こんな感じの、まあ、アニメーション映像をですね投稿されてる方なんですけどもこのたびこれのね 刀カジナサテンのバージョンっていうのもこの方すでに上げられておりますねチャンネルの方に上げられてるんですけどそれをですね再度私が音声だったりとか、まあ、映像だったりとかいろいろこう組み合わせて僕が編集していただいたものを僕のチャンネルの方に7月の17日にですねアップロードさせていただこうかなと思ってるんですよいやーちょっとねまあ俺次第なんですけど<笑>この映像自体はもうクオリティは変わらないですからそっからやっぱ音声とかなんかその編集とかでどういった風に 僕の技術が加えられていくのかっていうところで<笑>まあどう変わっていくのかっていうのはまあちょっとその辺も見どころっちゃ見どころなんですけどまあ別にそんなに格段にクオリティが上がるとは思いませんよ僕そんなに編集技術高くないのでただですねまああの私のチャンネルの方でアップロードさせていただきますよということで皆さんあの7月ねまあやっぱり鬼滅ロスじゃないですかなんでマジで楽しみにしといてくださいうんでまあ7月ちょっと色々となんかこう協力じゃないですけどまあ N アニメさんとちょっとなんかこう 今後も協力して動画っていうのを作っていきたいと思いますし7月もねなんか公式からの動きもあったりすると思うんでまあその動画はちょっと後日詳しくやりますけど本当にね盛り上げていきたいなと思ってます夏休みなんでねということでえ皆さんコラボね決定いたしましたんで7月の17日楽しみにしといてくださいこれガチで<笑>はいということで皆さん高評価チャンネル登録そしてコメントぜひお願いします N アニメチャンネルさんよろしくお願いしますてことでえまだ動画作ってないんですけどこれから作ります<笑> ってことで、そんな嬉しいお知らせでした。バイバーイ。